が3区で驚異的な走りを見せ、区間新記録を自立した。38位でタスキを受けると、あっという間に17人を抜き去った。背筋の伸びたフォームで3キロを9分2秒で駆け抜け、一人でも多く抜いて、岡山チームに勢いを与えようと思っていた。高校ではインターハイに出場して良い結果を出したい、と笑顔を浮かべた。 逆三角スーパー中学生アラカルト。星岩崎京子、競泳、92年バルセロナ五輪の女子200メートル平泳ぎで、当時14歳で中学2年の岩崎が、競泳史上最年少で金メダル獲得。星森本高幸、サッカー、中学3年で東京 V 所属の04年3月、柏線で最年少15歳10ヶ月で先発出場。 星高木美穂、スピードスケート、中学3年だった09年12月のバンクーバー五輪選考会で、日本スピードスケート史上最年少で1000メートルなどの代表になった。星地氷花子、競泳、中学3年だった15年世界選手権で14年ぶりに中学生代表になると、400、800メートルリレーでリオデジャネイロ五輪出場枠を獲得した。 星長本智和、卓球、中学2年だった17年6月の世界選手権で史上最年少13歳でベスト8進出。星森木大地、野球、中学3年だった18年8月の南式野球の四国大会で中学生として史上初めて150キロをマークした。21年ドラフト1位で阪神入団。逆三角ドルーリーシュエリ、シエリ。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 菱形趣味、絵を描くこと。岡山県内のコンクールで入賞したこともある。菱形身長157センチ。岡山のスーパー中学生、ドルーリーが圧巻の17人抜き。京都市の竹菱スタジアム京都発着の9区間4295キロで15日に行われた全国都道府県対抗女子駅伝で、岡山の中学3年、ドルーリーシュエリ。 シエリが3区3キロで圧巻の走りを見せた。17人を抜き9分2秒で区間新記録を樹立。初の都王子で改装し、ここに向けて調子は上がる一方だったので、よかった、と笑みを浮かべた。157センチと長身ではないが腰高でダイナミックなフォーム。38位でタスキをもらうとぐんぐん加速し、21位まで押し上げた。 昨年8月の全国中学校体育大会で1500メートルを4分23秒79の吉見記録で制した逸材。中学の陸上部には女子部員が3人しかおらず、自ら練習メニューを考えている。本格的な駅伝は初めてといい、楽しかった、と頷いた。父がカナダ出身で母は日本人。岡山県津山市で生まれ育った。